できない。 ごです電気南途中原点までご願いいたします。 この先、電車が入れますので、次から手水などをお待ちください。 がございます。それは足元にお気をけくださいお出口は練馬です。線路のこれはもうが。 規格 は, はほぼ止まってるんだけどレール幅は違う。